まず前回演習問題の解説ですが、演習1は、えーまあ、フィズバズ系統の問題。で、一番最初のものはね、えー、繰り返しと枝分けの決まりの中で、ね、前回の例題では、まず3の倍数だったらフィズと出す。そうでなくて5の倍数だったらバズと出す。今度はですね、えー、5の倍数の時にまずバズと出して、そうでなくて3の倍数の時フィズを出す。その違いはですね、 5の倍数の判断を先にして、3の倍数はその後やる。この順番を逆にすることで、どっちを先に判定するかがかわる。ね。動かしてみますか、はい。そうすると、例えばここに90があるんですけども、90の時は3の倍数でもありますけども、まず5の倍数の判定が先になりますから、バズと歌るということですね。では、いよいよ肘ィバズですけども、 えー、フィズバズの場合には、今度は、高倍数が、えー、まあ、両方の倍数だったらフィズバズ。そうじゃなくて、3の倍数はフィズ。5の倍数はバズ。えー、そうすると、90の時はフィズバズ。これもですね、えー、3や5を先に判定してしまうと、えー、15の倍数は3や5の倍数でもありますから、ここへ来ないということになりますから、順番はこれが先である必要がある。 3と5の順番は、この場合は15はもう抜けてあるので、どちらでも構わないということになるんですね。次の問題ですけども、2の倍数と3の倍数以下ったし。これは、えー、条件を1個書けばいいんですけども、えー、2で割り切れなくて、なおかつ3で割り切れないっていうふうに読倍ですけども、えー、動かしてみます、えー。そうすると2の倍数や3の倍数は除かれて い, います。 しかし、ええー、それだと、ええー、まあ、条件が複雑で難しいっていう場合は、じゃあ例えば、えー、2の倍数だったらは、これコモントレースから何もしない、ね。何もしない、えー。3の倍数も何もしない。それ以外だったら出力する、えー。こういうふうにしてもいいわけです。次は、世界の名前だと、えー。3で割り切れる数と3がつくのとだけアホ。そうでなければ、まあ、その数をちす。 この3の倍数は今うやっと簡単なんですけど、3がつくっていうのはどうでしょうか。まず、2桁の数なのでの、1の位が、一の位が3っていうのは、10で割った余りが3、ね。あと、じゃあ10の位が3っていうのは、整数なので、クリステ割り算で、10でクリステ割り算した結果が3とすると、10の位が3というと例えば、 37だったら、37を10で割ると、ええ、切り捨てられますから、3が出てくると。これが47だったら4ですから、10の位が3ではな い, いま、まあ。まあ、こういうふうにできた。最大公約数はですね、まあ、疑似コードをそのままくれば、まあ、できるんですけども、 なぜこれでいいかというのは、まあ、えー、レポートには、ちゃんと書いてもらえればいいということですね。次は素数判定ですけども、えー、素数判定の疑似コート、is'1 は n が素数か否かをかる。と、まず素数っていう、まあ、変数を真に。それから、2から n-1 まで i を分解させながら繰り返し、もし n が i で割り切れたらば、これは素数ではないですね。ですから、素数っていう変数の値を、えー、家に、 取り替えます。このループを終わったときに、一、えー、回も割り切ってなければ真のままですから、の素数というのを返すと、まあ、はいかいいえか、素、まあ、数か素数じゃないかが変わる。こういうのは旗、えー。旗というのはね、なんか、例えば棒倒しとかを見ればいいんですけども、えー、なんかある旗が立っていて、その旗を誰かが取ってしまったら旗はなくなってる。誰も取らなければ旗は残ってる。 だからたくさんの人がこう売り乱れてなんかこう棒倒しとかをやっても、最後の旗が残ってるかどうかは旗だけ見れば分かる。誰かが取ったかどうかは、取った瞬間を見てなくても分かる。これが、まあ、旗という役割なんですけども、えー、この場合の変数も、その素数という変数が旗だ。リビで書く場合は、えーまあ、素数を true ルルにしておいて、2から n-1 まで i を変えながら、n を i で割った余りが0であれば、これは割り切れたので、素数をいいようにする。 最後にこの素数という値を変えます。96は素数だね。97は素数次は素数列挙ですけども、素数列挙はね、今の素数判定を利用すればいいんですよ。ですから、n までの素数と言われたら、2から n-1 まで変えながら、その i が素数だったらバップットする。 ちょっと時間を測るなかったね、なるべく早くやったらのでだから、プライムズ1の、まあ多分1万7000ぐらいまで、これ10秒間見てるけどよはい。だから、このプログラムは10秒間で1万7000ぐらいまで調べられる。 ただですね、これを考えてみてほしいんですけども、えー、途中で一回割り切れたらもう素数でないということは分かってるんですけども、それにもかかわらず N マナーの実まで全部割ってますよね。それはもったいないというか、手間が無駄です。そこで改良してみようと思います。今度はイズプライムインなんですけども、同じように割ってみるんですけども、今度は旗を使うんじゃなくて、割り切れたらその時に家をすぐ返す。 リターンを使うと、そこでもう結果を返してしまいますから、ループも途中で終わるようになってしまいます。余分な計算はしないですね。最後まで割り切れなかったら、素数なんでイ、はい、を返す。でさあ、どうでしょう。 今度は10秒間で5万グラムはできる。まあ3倍ぐらい早くなったわけです。さらに考えるとですね、割り算を順番にやってみるとのを、ヌマの1までやる必要はないですね。ルート n まで調べれば、小さい因数があったら大きい因数もあるわけですから、ルート n までやれば済む。そこで、2から始めて、ルートまでで終わるというふうに変えてみました。 だいぶ早くなったよな。さっきは5万だったのが80万ぐらいになったんですね。さらにもっと細かい解釈なんですけども、そもそも2の倍数は素数ではないですよね。ですから、最初に2と出力し日もあって、3から始めて奇数だけをチェックする。 だから奇数だけをチェックすこっち側も2では割ってみる必要はないので、3から始めて、奇数のみをルートまでチェックするというふうに直してみました。と、えーまあ、100万、まあ、もうちょっといきますね。それぐらいまではできるということになる。 さらにじゃあ、もっと、例えば、2と3と両方を扱たとすると、2の倍数、3の倍数を除外すると、6n プラスマイナス1という数だけを扱うか。まあ、こういうふうなこともできます。そうすると、もう少し早くすることができます。このように、様々な工夫をすることによって、まあ、早い初数列挙ができる。アルゴリズムは改良していけるわけ。